みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は滝沢の楽しい音楽教室ということで、何かしら の, この音楽の話をベラベラとさせていただこうかなと思います。ただし、教室といっても何かこう小難しい話が出てきたりとか、理論的な話が出てきたりとかするわけではなく、結構ライトな音楽の話をさせていただこうかなと思いますので、肩の力で見て気軽に楽しんでいただければなと思います。それで、こんな話を通して、皆さんがちょっとでも。 音楽って面白いなとか、音楽の魅力に気づいていただければなと思って、まあ、いろんな面白い話をさせていただこうかなと思っている次第でございます。そして今回の第1回目のテーマは、音感というものを取り上げてみようかなと思います。音感。音を感じると書いて音感。周りの方って、僕は音感がないからこれこれができなくてとか、私は音感がないからこれこれが苦手でとか、できなくてとかって。 だからそういう方は結構いらっしゃるかと思いますし、もしかしたらこの動画をご覧いただいている皆様の中にもそういう方いらっしゃるかもしれませんが、僕が思うにそに音感というのは特別な能力ではないと思うんですよ。特別なものではなくて、誰がしも持っているものと。何かしらのこう特別な練習とか、特別なカリキュラムとか、特別な先生とか、特別な才能があったりとかしなきゃいけないというわけではなく、普通に人が生まれて育っていく中で、誰がしも必ず。 普通に持っている能力だと思うんですよね、音感。どういうことかと言いますと、とりあえずちょっとギターを弾いてみていいですか。<笑>ギターを弾いてみます。僕が今から軽 く, 軽くちょっと弾いてみますので、少し弾いてみてください。まあ、これ、だっと言われても困るんですけれども、よかったら弾いてみてください。やってみます。 を聞いてどうですか、感想として。まあ、普通の方は、普通というか、まあ、多くの方は大体そのクラシカルだなとか、きれいだなとか、美しいなとか、なんかこう透明感があるなとか、そんな感想を抱いたかと思うんですけれども、何かしら の, この感情が湧き起こったなら、それはすでに音感を持っているということになると思うんですけれども、どうでしょうか、もし仮に音感がゼロの人が今の演奏を聞いたならば、何か音が鳴っているで終わってしまうんですよ。 そで、その何か音が鳴っているというのは、別に心地がよいか、格好地が悪いかとか、そういうの も, もう別として、もうある意味ノイズとして感じるかもしれませんし、そこから美しいなとか、なんか楽しいとか、きれいとか、かそんな感情を抱くことはもうほぼ不可能じゃないですか。でも、今のをちょっと聞いてみて、まあ、嫌い好き、まあ、それはあるかもしれませんけれども、何かしらきれいだなとか、美しいなとか、面白いなとか、楽しいなとか、そういうのが思ったならば、思えたならば、もうすでに音感を持っていると。 言えるのではないかと思うんですが、どうでしょうか。もうちょっとやってみていいですか。もう1曲、軽く弾いてみます。<笑>ちょっと聞いてみてください。 聞いてみると、まあ、マイナー調の曲なので、やっぱりこう悲しいとか、なんか儚いとか、なんか赤いとか、寂しいとか、んかそんな感じの感情が湧き起こったかと思うんですが、まあ、これを聴いてハッピーと思う人もいるかもしれませんけれども、まあ、何かしらのその感情がやっぱり出てきますよね。これこそがまあその音を感じる音感だと思うんですよ。もう誰がしも必ず持っていて、それがゼロの人もまあ中にはちょっといらっしゃるかもしれませんけれども、ほぼとほとんどの人が。 守っているということでございます。でも、この残念なことに、この音感というものが優れているか、劣っているかというよりも、うん、豊かか豊かじゃないかというのはある程度やっぱあるんですよ。でも、それがまたその特別な才能というわけではなくて、その音感を磨く練習をしたかしていないかということなんですよね。先ほど僕がそのギターを弾いたときに、 それを聴いて、何かしらきれいだなとか、美しいなとか、そういった感情を持った方は、もうすでにその音感とい う, もうダイヤの原石じゃないですけれども、一つ の, この要、肝を持っていると。それで、これをその大きくしたりとか、きれいにしたりとかしていくのを、あとはその練習ということになるわけですよね。で、ここで話が終わってしまうと、おお、そうか、俺は音感を持ってたのか、さあどうしたらいいんだいという話になってしまうの で, で、僕なりにこの音感という石をです、ね、どういうふうにこう磨いていったらいいかと。 そんな話をさせていただこうかなと思います。どういうふうにこの音を感じていったらよいか。すごく平たく言うと、もう自分の 100% を使ってです、ね、音を楽しむということです。例えば今の演奏を聴いてみて、こうパッと聴いて、あきれいだなって終わるんじゃなくて、もう何回も何回も聴いたりとか、もうすごい 100% 集中したりとかして、もう全身を使って音を聴くわけですね。 それが例えば色だったりとか、匂いとか、味とか、食感とか、あと温度とかでもいいですし、何かしらのキャラクターとか風景とかもそういったもの何でもいいです。もうこの辺の感想は人それぞれだと思うので、もう自分なりの言葉で言い表せない何かこう特別なサムシングといいますか、何かこう特別 な, なんかこういう感じだけど、うまく言葉にできないんだよなみたい な, なんかそういうものをです、ね、ちょっと自分の中でこう探してみてほしいんですよ。単純に1回聞いて、ああ、綺れだなって終われるんじゃなくて、 ここで一回止めるわけですね、自分の中で。でも、目をつぶりながら音を聞いたりとかしても、もひたすらこう自分の中で も,、ね、もうたくさんこうもうしゃぶり尽くすぐらいの勢いでもう音を楽しむと。そんな感じでやっていくとです、ね、一つ一つヒントが見つかるといいます か, なんかこう、毎回毎回同じものが見えてくるんですよね。例えば、例えばですよ。今から話すのは僕が個人的に思っている、例えばの話です。例えば、後ろのこのコードがこういう。 ドドドミミソソのコードが鳴ってたと・・じゃないや、これはソソシシレレだ。ソシレのコードが鳴ったとします。これに対して、これに対して、この音おちょっと電池がなくなってきたのか、なかなかファンキーな音がしますけども。この音この音を言葉ではなく、とりあえずもう感じ取ってくださいと。正解はもちろんないので、もうその辺はもう皆さんにお任せするんですけれども、僕にとっての このコードに対する・・この音は<笑>小人で表すとなんで小人で表すのかわかりませんが小人で表すとこんな感じです割とはつらつな感じこれに対して僕の中でこんな感じの小人です で、僕の中でこのこの音はこれで、この音はなんかこんな感じなんですよね。ちょっと驚いているという か, というか、少しこう戸惑っているというか、なんかこう、もう一 歩, もう一歩先に行きたいみたいな感じの顔で、3つ目、この音。 この音の小人はあやべ顔でかくなっちゃった。顔で描くなっっちゃた。なんかこんな感じで、うふふみたいな、なんかこんな感じなんですけども、分 か, <笑>かりますでしょうかわからないですよね<笑>。<笑>余計に話をややこしくしてしまったかもしれないです。僕の中でこのコードに対するこの音は、まあ、こんな感じです。分かっていただけるでしょうか<笑>で、この音はこんな感じ。 それで、この中に、この音はこんな感じ。ということです。そ, のそれぞれの音が、ソのとレノとシのととか、そういうふうな理論的なことではなくて、こんな小人とか色とか風景とかでもいいので、何かしら の, このサムシング、自分なりのサムシングでの音を感じ取ってみると。それで、もし何回も何回も音を聴いていろんなこうイメージをするじゃないですか。で、僕の場合は今今回、小人で表してみたんですけれども、違う曲を聴いたときにです、ね、またこいつらに会うときがあるんですよ。 あれ、なんかこの小人っぷり。なんかどっかで聞いたことがあるんです。そうすると、この小人の正体というのが感覚でわかるようになるんですよね。一回聞いただけで、あ、これ絶対あのこいつ、絶対こいつとか。キーボードとかあのギターとかで試さなくても、あ、この音は絶対にこいつというふうにこう分かるときが来るんですよ。でそのサムシンがまあ、ね、皆さんにお任せするので、それは何になるかわからないんですけれども、こんな感じで、ね、もうひたすらこうイメージを膨らまして、膨らましてやっていくと、 どこかしらで、この曲とこの曲とこの曲には共通の何かがいると。そういうふうにこう、ね、認識ができてくるようになってくると思います。それで、その後にもし興味があれば、理論的なことを学ぶと、こいつがトニック、こいつがファーストのと か, とか、こいつがフィプスというのか、こいつがサードというのかという感じで、全てが紐が繋がっていくようになるんですよ。まずそのためには、まあ、ひたすら自分のこう、ね、音感を磨くというか、大きくするというか、そんな感じで育て上げなければいけないので、何度も言いますけれども、 聴いた音を自分の 100% の力を使って楽しむ、イメージする、想像する、感じる。そんな練習をしてみていただけるとすごくうれしいなと思います。ギターを演奏する場合もそうです。ギターをこう単純にバーッと弾いて、かっこいいで終わるんじゃなくて、この音はどんな味がするだろうかとか、どんな色だろうかと、どんな風景だろうか、誰が登場するのか、セリフは何なのか、情景はどうなのか、その関係はどうなのか。だからそんな感じで。 もうひたすら自分の 100% の力を使ってイメージをしたりとかしてみてください。えー、パッと聞いた感じに何言ってんだこいつはと思われると思うんですがでも何回も何回も繰り返しているともう僕の言っていることがなんか自然と分かってくる日が来ると。 思います、えー。ぜひそんなことを信じて音感の練習、音感を磨く練習をやってみてください。普通 に, もう 日, 常に日常で音楽を聴いているときでも全然大丈夫です。楽器を弾いているときじゃなくても大丈夫。普通に音楽を聴いているとき、鼻を歌っているとき、テレビの音を聴いているとき、友達のギターを聴いているとき、どんなときでもいいので、体の全体を使って音楽を楽しむ、音を感じる、やってみてください。そうすると音感が不思議とよくなってくる。これは嘘じゃないぜ。 そんな感じで第1回目の今回の動画を終わりにいたしましょう。2回目はリズム感ということについてお話をさせていただきたいなと思います。それではお楽しみに。さようなら。<笑>